こんにちは今日はですね新しい YouTube チャンネルあの That JapaneseManUta を紹介したくてまあ恋愛関係特に国際恋愛関係についての動画とかブログ結構面白くてあのでこの間ちょっと見たものとか自分の感想を共有したいと思いますさあ自分の経験ではですねも う, もうシングルじゃないんですけど独身の生活の時には結構ね割とあの外人だとしても あまりモテなかったったてそれなぜかというと大体そういう外人に興味ある人も3種類がい て, って俺どっちも当てはまらない問題があってその第一はあの英語バンディットという英語泥棒という人でもう英語英会話なんか無料で練習したいから英 語, 英語で会話してくれる外人が探したくて。 そういうい人ねなんか、あのー、最初外人見てなんか笑顔で来るけど日本語で喋るとすごいがっかりな顔してやっぱり、あのー、その英語練習道具みたいになんかなんないから。 それがっかりしてて、そういう人、まあ日本語喋るとたんに、まあそういう人は会わないってことになってたから。それで第二種類は、ちょっと田舎の、まあ田舎っていうか、柏とかそういうところ住んでた時昔、たまに合コンとか行ったりして、そこ地元の人とよくなんかあの、まあ日本人のサーファー友達と一緒に会って、結構漏れ終わって楽しくしてるしで、まあ一人だけが外人がパーティー入ってると、 それでみんな結構、ね、もうしゃ喋りにくいしなんか あ, のあまり喋ったことないから楽しんで盛り上がってて俺も自分でもそれ楽しいんだけどでも最後の方は例えば電話番号とか頼むと。 気づくと、その人、外人と付き合うことも考えたこともないし、なんか、あの、いや、面白いけど、論外ありえないって感じで、結構ね、そういう場面もあって、英語欲しい人に会ってないし、そういう普通の人も、人によってね、外人想像できない人とよく会って、その第三種類の自分でもいつも魅力感じたのは、まあ、あの、ハーフとか帰国史上の人とか、特にそういう帰国史上とかで、やっぱ外人が魅力的だと思うと、 それも大体なぜかというと 今, 今時日本にいるんだけど将来的にまあなんかあの外人と付き合ってその人の国一緒に行っちゃおうとかってことだけど。 ああのまあ、今永住権者だけどあの時永住権者じゃなかったんだけど永住権者に な, ろうなるんだろうと思ってだいたいそれも気づかれるとねあの普通日本の会社外資系じゃなくて日本の会社勤めてサラリーマンになってていや「君何者か?」っていつも扱いされていやそういう人にもね自分が魅力だと思ってるんだけど両方の文化わかってる人だけどなかなかね自分がそういう人に、まあ、あと顔はこうだからねこうこうあの時髪の毛があったるんだけどねでもそれでもなんかいまいちモテなかった。 とにかく、この The Japanese Man y u t a ってチャンネルは結構ね、勇気も持って、あの、ま、いろんなところ、東京もあって渋谷とか銀座とか新宿とかってなんか、あの、女性の人いろいろ取材して、あの、日本人男性どこはいいですかどこがダメですかなんか外国人と結婚したら家族に反対されるのか。長い動画だけど、なんかすごくやっぱ自分にとって面白くて。で、皆さんどう思いますかあの、コメントでもちょっと聞いてみたいと思うんだけど、男性でも女性でも。 あのやっぱり人によって家庭によってもう外人考えられるのが恋愛範囲としてもう結局何とかいっぱいなんか失敗して<笑>あの最終的にあのどうにかなったんだけどあの結婚して今可愛いハーフの子供もいるんだけど でもやっぱ自分にとって簡単じゃなかったねいろんなそういう分類っていうかこだわりがあるんだけど皆さんこだわりどうですかなんかそういう国際関係国際恋愛大体日本人の男性の友達はしたいって言うけどなかなか行きないとかって言いますねまあちょっとどうかあのー、ぜひコメントちょっと書き込んで教えてくださいはいピース